それでは襲来舞踊団の皆さんです。どうぞ朝から皆さんどうもこんにちは。えー、まずは三年ぶりのお復帰誠におめでとうございます。えー、高崎でも10月の9日になるんですけれども、えー、コロナで2年中止になりまして、えー、その前は台風の直撃にあって三年間、えー、本開催が行われてませんでした高崎ライブフェスティバルという。 えー、よさこのお祭り、えー、これほど大きなお祭りではないんですけれども開催予定にしておりますもし、えー、お時間がございましたらお出かけいただけたらと思います、えー、今日は、えー、最下祭7年ぶりの参加となります、えー、7年前とは随分、えー、メンバーも変わってます小中学生が随分、えー、たくさんになってますけれども、えー、元気よさだけは前回と変わらないと思ってます今日は1日暑いですけれども 元気いっぱいの精先輩の踊りをさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは踊らせていただきますご希望の Bye! <laughs> What's the deal? Hi, Yanni.